こんにちは黒田孝之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですねレギュラーグリップの時のセッティングがよくわかりませんという話ですね。で、えー、まずスネアとか叩くときは右手であろうと左手であると、えー、理想はですねえー、っとこの視点に対してこうリムショットギリギリがいいんですよ。こうこれが自分だとしたらスティックがこう 真真上から落落ちてて下ににボンって落とすためにはこのリムショットギリギリにしとかないとスティックの視点が上がっちゃうとうこれだともうほぼほぼこう45度で当たっちゃうんですねなのでこういうふうにレギュラーグリップっていうのはもともと馬に乗って太鼓を叩くく時にほぼほぼこう肩からかけちゃうんだよ。スティアがこの状態であるからこれをレギマッチドで叩いてたら。 すすごいややりりにくかかかったたら誰かがこれをやり始めたわけですよそうするとあかっこいいしいいじゃんめっちゃ叩きやすいじゃん確かに指操作する指違うけどこれすごく合理的じゃんってなったわけですねところが今そんなことはないんでそうするとこうレギュラーグリップっていうのはもともとはだからスネアがこういう角度左 が, がガーンと上に上がってね、えー 左がががガン上上に上げて右が下がるっていうこれがやりやすいんですよどうしても腕の形上をやっぱりこうこの方が左が上に上がってる方がなので昔の古いスタイルのジャズの人ってこう左上がガンって上がってる人が多いんですね。で僕はどうするかというと僕は師匠が斎藤潤さんなんでえっと 僕はかなりこのレギュラーをやるときはスネア自体をここをベルトのラインぐらいまで上げます僕はいつもベルトのラインって考えててでベルトのラインよりも角度を上げて上にするんですよそうするとレギュラーもちょっと左手を下げればいけるしマッチ度も結構叩きやすいすリムショットギリギリだからオープンリムショットとクローズリムショットが ほんのちょっとのっ角度でで変えれるっていうのは理想ですだからこれもっていうのが理想ですねだからフロアタムなんかも本当はえっと僕はこれぐらいでこれもリムショットがちゃんとかけれるハイタムはどこに置いても構わないですけど基本的にタムがここにあろうがここにあろうがここにあろうがパッてこう。 構えときにリムショットギリギリになる角度だったらちょうどいいんですよ。でその時にレギュラーはどうしても通常はこうなるのをちょっとこう下げてあげなきゃいけない。ハウスグリップって僕も教えてもらいましたけど要はこうサザエさんのお家になるようなここが屋根でここがお家みたいな。でそうすると左手がどうしてもこうちょっと手を下げなきゃいけない。こういうふうに重ねてずらしていく。でここら辺で叩くとこれはすごくいいという感じですね。ただ手首がなななかかきないので で、一時期ニューヨーカーで払ったっていうスタイルがこう、ね、もうすごいスネア手前に持ってきてでこう傾斜させるそうするとそうするとマッチ度でもすごくこう前傾姿勢になるからあの攻撃的な演奏になるらしいですね大阪さんに聞くの最近 の, あのニューヨーカーみんなこれやっててさ俺もちょっとしばらくやっ て, やってたんだよとかって言ってましたけどっていう風にね だからスネアの角度っていうのはこうだったりこうだったりしますけど僕はちょっとスネアをポイントはスネアを高めに設定してでちょっと斜めに角度をつけてあげるそれかこうこういうスタイルにしてこれちょっとね見た目もかっこいいんですよねこのスネアをこう前傾にしたただこうとはいえマッチ度がいくら使えるかってっても体重が乗せきれにくいじゃないですか。 もうちょっとスネア低くすればいけるかなだからこうスニアするのと意外とこれ一番低いんですけどもっと低いスニアセッティングできるスニアだったらスニアをこれぐらいにしてこういう風にしていっていけるかなと思いますだからこっちの方がどっちかというとこの高さによるんですけどこれだとレギュラーだともう本当にえっと膝に当たっちゃうっていうか太ももに当ちゃっちゃうんですよねだから相当左で下げなきゃいけないんで。 だ全体的にちょっと上げてみたいな感じですねロックの場合はやっぱ体重をかけて押さえ込みたいなのでどうしてもこういうスタイルなので左が上がってたりとか、えー、こういうふうだとよっぽど低くしないとうまくいかないと思うんです、ね、だからジャズのスタイルでレギュラーをやるんであればまあ僕がおすすめな の, のはちょっと高めのセットしてこれって感じですね。 流行りのスタイルでやろうううとと思こう斜めにする、ね、でもう古いスタイルでいいっていう方はもうこれみたいな感じだからどっちも持ち替えの場合は左が上に向いてるのはあまりおすすめしないです こ, うこっちかこっちか要は手前に傾斜させるか向こう側に傾斜させるかっていうのが非常におすすめなんではないかなと思いますいろいろ試してみていただけるといいと思いますだからスネアの事務所このハイタムなんかの場合は僕は僕は ちょっとこう平行ぐらい平行ぐらいでこういうふうに叩いてちょっと左手を下げるんでね普通でいけるんですけど一時期はハイタムもこうしてたしフロアタムも結構上げてましたねこういうふうにし今はもう左手をぐっと下げて叩くスタイルなんでこれでいけるかなと思います。 マッチドレギュラーの両刀使いの方はいろいろ悩むと思いますけどこれもあんま僕なりの見解なんでまだ他にももっともっといい案があるかもしれないのであったらぜひコメント欄も書き込んでくださいねはいよろしくお願いしますどうもありがとうございました今日もご視聴ありがとうございました今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください、えー、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします